久川て、14歳の中学2年生ですよろしくお願いしますなぎですネギではありません鍵でもなければ木々でもなく釘でもないピー何かの動作音みたいですねピーかわいい女の子を見つけたぞおはよう 新アイドルだから可愛がってね。法的にはなんと楽しくできたらいいかなーって。ナギはここにいます。残念でしたね。 あっち行ってみようおおぼえてかえってね What is a knock at the common? Oh, c a s s i 母、はあ、ちゃんは時にあんまり考えずに行動しますねそういうこと言わないでよ質問があります人生の答えを教えてください140文字以内でさあ はお空に行ってしまいましたかいい人でしたね<音声>そろそろ本番を始めましょうか 近くの他人は所詮他人旅は道連れ世は情け意味もなくちょっかい出すのってクラスの男子みたい<笑> hey, what happened? 結論から言いますお疲れ様です oh, oh, oh, oh, oh. 言っちゃうけど完璧ってやーつ、完璧ってやーつです。すごいですね。とても良かった。はやてとなぎでミロワール。覚えて帰ってね。